はい。おはようございます。ラスカラでございます。 先日、コミュニティ欄で質問コーナーの質問内容を募集させていただきまして、そちらの方を集計して質問コーナーを撮影しております。前回いただいたコメントの方からはね、すべて拾えないんですけれども、多かったものや気になったものを抜粋してね、バイトをしていければと思っておりますので、よろしくお願 い, いたします。今回の質問コーナーについては、あの、一問一答みたいにトントントンって返すわけではなくて、できればね、詳しく話していきたいので、動画の方長くなったらすみません。ということで、本編の方へどうぞ。 えー、普段僕がつけている多分うんディーゼルばっかり嫌いな食べ物はね生放送でも何度かお話はしているんですけれども生パセリあとエゴマの羽、ね、これがね苦手もうものすごく苦手でございます これについてはね、まあ、ジム通ったり、運動したりはしてるんですけど、その他は特に何もしてないですね。胃がもたれた時とかどうしますかっていうのも結構いただいたんですけれども、あんまりね、胃がもたれることがないでございます。ただ、最近はね、重いものについてはね、あんまり食べられなくなってるかもしれない。 最近はね、ラーメンとか作るのが趣味になってきていて、ツイッターとかね、まあ YouTube の動画の方にもちょこちょことは出させてもらっていて、そのコメント等に、やっぱりラーメン屋さんやらないのとか言われることがよくあるんですけれども、あくまで趣味だからやってるって感じですね。仕事になってしまうと、この原価の計算とか、まあいろいろね、いろいろ難しいことを考え出すと、作りたくなくなっちゃう性格なので。<笑>おそらく今の段階ではね、全くそういうことを考えておりません。 基本的に撮影後に関しては夜にね時間があれば嫁さんと枝豆とか冷やしトマトとかねそういったちょこっとしたものをつまみながらお酒を飲む程度でございます撮影をしていない日に関してはもうめっちゃ普通というか普通よりも食ってない気がする例えて言うのであればまず朝起きるサラダチキンを食べます<笑>で お昼に関しては、まあ、時間があればね、こう、ラーメンも食べに行ったりはするんですけれども、普段の外食については、並盛り一杯だけでございます。それ以上は絶対に食べない。で、また夜にね、嫁さんがこう、おかずとか、おつまみの方を作ってくれて、一緒にね、夜ご飯を食べながらお酒を飲む、こんな感じでございます。まあね、出る、出ないの前に、声がかからないかな。<笑> まあもちろんね、あの、お声掛けをいただければ、出たいなとも思いますし、今の動画の趣味、思考に合ったものであれば、率先してね、出たいなとは思うんですけれども、ただ、僕がね、今こうやって動画活動をしている中で、この活動内容にそぐわないとか、嫌なイメージがついてしまうような内容なのであれば、それは断る可能性が高いと思います。まあ基本的にね、テレビに関わらずなんですけれども、まあ案件とかコラボとかに関しても、全くね、僕の内容に関係ないものとか、ちょっとね、イメージが変わってしまう。 そういったものは基本的には断るようにしております。まあ、ただ楽しいと思ったらやっちゃうんですけどね。 基本的には、休みっていう概念の日はないんですよ。やっぱり家にいれば、編集とかもできちゃうので、なんだかんね、休みっていうのはないんですけれども、一日フルで休みっていうことであれば、まあ、嫁さんとか子供を連れて、ホテルにね、泊まって、いろんなところを回ったりとか、外出が多いかもしれないですね。ただ、まあ、こんな時期なんで、なかなか行けてはいないんですけれども、今後ね、一日の休みができるとしたら、そういった外出をして、家族で楽しみたいと思います。 こういった内容をね、以前から動画のコメントでもいただくんですけど、そもそも論として、デカ盛りって、やっぱり味は落ちてしまいます。というのも、料理ってね、一番出来立てが美味しいと思いますし、冷めたらね、味は落ちるもんですが、デカ盛りの撮影をしてると、一杯食べきるのに何十分とかもかかるので、冷めるし、伸びるし、固まるし、やっぱりね、基本的には波盛りを食べるよりも絶対に味が落ちるものだと僕は思っております。ただ、僕らの活動、もしくはわがままとかでお願いをしてね、デカ盛りをさ させててててもらっっっいいいるるるのでそののででそ時点で美味しくなととかっていう表現をすすは絶対に間違ってると思いますお店のご好意とかがあって僕らはこういうことができておりますので、もしね、ちょっと美味しくないかもとか趣味が合わないかもと思っても、なので、基本的にはそういったことを思ったとしても、まあ僕らのね、わがままではありますんで、それは美味しいものとして捉えて動画の方に移しております。その中でも本当にね、好みに合ったものとか好きなものっていうのはもちろんあるので、美味しいっていう表現の方法の差はあるんですけど、 のも絶対にね美味しくないとか好みじゃないいまずいみたいな表現は使わないようにしております基本的に家で飲む晩酌は500がね23本ぐらい毎日飲む感じでございます表に行ったらね僕ね喋りが好きなんですよ外に出て飲みながら人と話しているとなんかねもう何杯飲んだとかよく分かってなくてとりあえず気持ちよくなるまで飲みます これれね、よく言われるんですけど、怒ることあります。<笑>怒ることあるっていうか不機嫌になったりとかね僕結構我が強いのでこうしたいああしたいと思ったら無理にでもそれを通そうとする傾向がありますただ僕ってねあの言ってしまったらもう過ぎてしまう人なんですよ全然ねイライラもすぐ収まっちゃうしなんで怒ってたんだろうぐらいの人なんで怒っても大体30分ご飯食べたり寝たりしたら完全に次のタイミングで忘れております これはね、あの、質問コーナーにあった質問内容とかではなくて、以前からね、動画のコメント内容の方にいただいていたりとか、僕もね、この動画を通して、しっかりとね、どういったことで、この動画活動をやってるのかと、皆さんにお伝えしたいと思って、今回最後の質問内容とさせていただいております。ただ、この内容を結構ね、真面目に、長く、長く、長く話すので、できる限りね、こう、巻きで説明をしていきますので、お付き合いいただければと思います。動画活動についてなんですけれども、自分が楽しいと思ってやっていることを、楽しくね、演習、撮影ができている間は続 けると思っております。逆を言えばそれができなくなったらやめようと考えております最近コメント欄で開始当初より量が食べられなくなって大食いに固執して動画活動をするなと言われることがあります僕が動画活動を始めた際大食い YouTuber として活動されていた方は木下優香さんドラコ君ぐらいで YouTuber 内のこの大食いジャンルとしても初期の方からね活動しておりまして当時はまあ量を食べないとか食レポをするデカ盛りじゃない動画を上げるとヌリーことをやってるんじゃないよって結構叩かれたりしたんですよただ今は大食い YouTuber が増えて大食いというジャンル 部屋の中にも競技的なものだけではなく、店舗紹介と些細な方向性、こういった細かい飲食の活動内容がだんだんと認められてきているのかなって僕も感じております。ほとんどチャレンジとこういった競技の内容のみの活動をしていた時に、一度自分の動画がすごくつまらないなと思ったタイミングがありまして、改めて自分の動画で何がしたいかって考え直した時期があったんですよ。もちろん、僕自身大食い動画を始めたきっかけは大食いが好きで大食いを知ってほしいという気持ちもありましたが、そもそもの根本として食が好きでお店を知ってほしい。言ってしい。 食べてほしい。そういった気持ちから活動しておりました。なので、こういった競技のみではなく、食レポやお店紹介を挟んで、食という大きな枠組みを皆さんに知ってほしいということで、今のような動画内容の形になりました。話は変わりますが、これね、個人的な見解や分析なので、間違っていたらすみません。食べるっていうものって三大欲求の一つなので、とても魅力的で、こう、ハマりやすいね、コンテンツだと思うんですけれども、その反面、人の中でもすごいね、強い欲求なので、一個人のみを見続けるっていうことに関しては、とてもね、飽きやすいコンテンツだと思います。その中で でも特にね飽きやすすいももののはは何なのかそれは野郎が食べ続ける動画だと思っておりますもちろん、その内容が競技的なものなのか、紹介のものなのか、内容によっても差はありますが、そういった内容をずっと見続けるのは、やはりね、開きやすい傾向があるなと僕は感じております。ですので、僕も現状でいいと、内容を変えずに同じことばかりしていると人も離れますし、何よりも見てくださっている皆様に、そういった惰性はね、とても失礼なことだと思っております。幸いにも、熱しやすく冷めやすいタイプなので、同じことを続けていると、自分自身もね、このコンテンツつまらないんじゃないのって、 疑問が生まれることがあるので、常にね、やってることを変えていくことはすごく楽しいので、僕自身もね、楽しんで、えー、自分になりたいことをやっております。もちろん、競技をしている方は、常に量とか、タイムとか、自身が持ってる記録を更新していくことで、同じ内容でも、常に新しい楽しいを提供している方もいらっしゃいますし、全く同じことをしていても、人自体にね、魅力があって、そのコンテンツであれば、何をやっていても飽きない、みたいな魅力的な方もいらっしゃいますので、もちろん、例外もございます。ただ、僕自身はね、次やったら面白い新しいこと、なんかを考えながら毎日活動していくのが、一番クリ イティブで一番楽しい活動内容なのでこれが考ええて行えるうちは動動画活動を続けようと思っております行きたい、おお店店紹介したたいいがある限りは続けたいと思いますはいといとうことで、長々と質問コーナーにお付き合いいただきまして、ありがとうございました。以前ね、一度質問コーナーもやりましたが、それから約1年ほど経ちまして、登録者数もね、かなり変わって、僕のことをね、全く知らない方、疑問に思っている方もいらっしゃると思います。この動画を通して、まあ、僕がどんな人なのかとか、まあ、少し知ってもらってね、より動画の方を楽しんでいただければと思います。ということで